守っていけるのは、えー、藤井隆、雄鈴木哲次、えー、頑張ってまいります皆様の安全安心をしっかりと守れるのは、えー、自民党でございます国政としっかり連携が取れなければ、えー、渋谷区もやっていけません私のおじは、えー、小渕恵三と言 い, いまして、えー、ま元の内閣総理大臣でございましたお答えをいただいております区、えー、長候補の鈴木哲次でございます えー、このたび渋谷をしっかり取り戻すこれをスローガンに、えー、戦わせていただいております渋谷は約10年前子育てのしやすい街そして福祉サービスの充実度そして現在この育った教え子たちは北は北海道南は沖縄まで